目の主力、誤調が調味して猛威を振るうそんな中、超能力部隊とボスの息子ショウが動き出すモブ、寝てる場合じゃねえぞ次回モブサイコ1 0 2第10話衝突、パワー系、私のおすすめお手軽エーコースはブルーレイのセット